こんにちは。最適化をコンピューターに行わせてみたいと思います。例えばこんな簡単な数学の問題をコンピューターに解かせるとき最適化の考え方が役に立ちます。今からここに挙げた式の値が最小になるように えー x、の値を求めていいいきたいと思います、えー、この問題は、えー、あるウェブページで紹介されている問題を使っています。この問題をコンピューターで解かせるために、えー、このようなプログラムを考えます、えー。ここにある式をそのままここに書きます。そして、えー、x の値の初期値をセットして、えー、計算開始。 えー、ミニマイズというコマンドで、えー、最適化の計算を開始させますと、えー、結果が求まります最後にプリントで表示します、えー、求まる答え5つ求まるということを、えー、も見ていただきたいと思いますでは、えー、プログラム実行画面に変えますプログラム実行画面です ここに先ほどのプログラムのソースコードを貼り付けて、エンターキーをして実行します。そうすると答え11111という5つの答えが求まっています。この答え、式を解いて答えを出すというものですが、この時に最適化を行うことによって正解にたどり着いているということを見ていただきました。 どうもありがとうございます。